そのまあ、一ヶ月ぐらいの期間の間に、申し込まれた方の中から。その子に一番合ってるようなお家を、こちらで選ばさせていただいてっていう形になります。じゃ、お互いがベストな相手をってことですね。そうです。はい。すごい。はい。先着順になると、どうしてもこちらの希望に合わなかったり、あちらがあの希望は。ちょっと違う子に変わっちゃったりとか、いろいろあるので、だったら、その応募期間はある程度取ろうということになりました。いはい。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 店頭でで犬と猫の譲渡会がボランティア合同で行われていますもうこういうこと今までになかったので本当にあに愛媛県の有名なスーパー富士山でやらせていただけれるっていうことだけでこれだけたくさんの方に来ていただけたので感謝してますまず今の季節だとその辺で生まれちゃった猫ちゃん。 も隣のおばちゃんとかが生まれちゃったんやけどどうにかならんかなみたいな感じで相談してきたりあとはあの保健所にいる子たちで行き先がない子なんかを預かって私の方で里親さんを見つけたりはいもう理由は様々で壁の中から出てきたっていう子もいますそういったのをレスキューされてそうですはい。どれれらいずっとされてるんでしょうか うん、猫ワンライクでやりだしてからは6年ぐらいになるかと思うんですけどその前から自分で地道に出会った子を里親募集をしたりはしてたんですよ。 家族構成とか過去に飼っている動物現在飼っている動物なんかも記載するコーナーがありますのでそちらにかあの書いていただいてであの応募期間が大体1匹のワンちゃん、猫ちゃんに対して1ヶ月近くぐらい応募期間をとっているんですよ。応募期間というのは、はいえー、とこの子を欲しいって言われる方がその間に何人もいらっしゃるかもしれないので先着順ではなく。 そのまあ1か月ぐらいの期間の間に申し込まれた方の中から。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 じゃないと殺処分されちゃうこともありますの で, でお家のワンちゃん、猫ちゃん必ず避妊巨性手術をしていただきたいですいなくなった時に新たな命が生まれるということもありますのでそれが殺処分ワースト券の、まあ、言ったらワーストじゃなくなる 最, 初のなんていうの最短の秘訣じゃないかなと思いいいまますす、はあ、よろししくくお願いしますこれからも活動頑張ってください、はい、ありがとうございます。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 松山市の三浜地区富士松江店で行われた犬と猫の合同譲渡会たくさんの子が新しい飼い主さんとの出会いを待っていますグッズ販売のブースもあるよこれは段ボール製の猫の爪研ぎ大人気なんだって。 研ぎ心地の良さそうな爪研ぎだなと思いましてはいこれ大好評で大好評はい、はいあのー、手作りそうで す,、えーえーすえー、森の段ボールさんから無料で段ボール頂 い, いて、はい、あの不良品の段ボール頂 い, いてで切って、うん、利用者さんがこれ1枚ずつ貼り付けて、えーはい、でこの外回りは私が縫製、えー、屋さんでいただいた切れでしてます 作るの大変じゃないんで す, か大変です、えー、猫で困ってた時にここのワンライクの ワ, ワンニャンライクの池原さんに助けてもらってで呼ばれるようになってこの猫の爪とぎを急遽思いついて作ってみました。よく売れます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 保健所から殺処分になる子をレスキューをしたりですとか地域猫の活動をお手伝いしたりですとかまたはそういった猫を捕獲したいっていう方のご相談とかを受けますので捕獲のお手伝いですとかをしておりますあのいつもは高島屋前の坊ちゃん広場でやらせていただいていたんですが今回あの富士山の 協,、えー、協力を得まして。 今回は4団体合同で譲渡会をすることができました今後も富士山の協力を得てこの松江店でですねあの何度かお邪魔させていただくことになっておりますのでこちらの譲渡会ぜひお越しにいただければと思います今後もいろいろな富士の店舗さんであの譲渡会をさせていただけるというお話をいただいておりますのでどこの店舗になるかというのはまだ未定なんですけれども今後いろいろな富士山でさ お顔を出していけばなと思っておりますいつもと違う人たちが来られてるような印象がありますが。そうですね愛媛県の4団体が今回は1つになりまして1つの会大きい譲渡会として開催させていただいておりますこういったことを珍しいですねそうですね あのお声をかけていただけて、本当にありがたいなと思います、また今後もできましたら、いろんな方と合同で譲渡会もさせていただければと思いますので、また皆さんもいろいろフェイスブックですとか、えー、ブログですとか、チェックしていただければなと思いますお客さんも多くないですか。さすすが富士山ですね すごいです。もう反響と言いますか、あの今回藤井松江店さんにチラシと貼らせていただいているんですけれども、もう反響がすごいということで、あの差し入れですとか、あのタオルですとか、いろいろなものをいただいております。今後もまたよろしくお願いいたします。あの今日来ている猫ちゃんそれぞれ個性的ですね。そうですね。会員の個人保護だったりですとか、またちょっと。 猫を出したいっていう方があの一緒に参加されたりしているんですけれども親子で、えー、ともう保護したっていう子もいますし。 ある日突然あの庭に現れた会員の庭に現れたっていう子たちを保護したりですとかいろいろな子がおりますまたあのもともとアニマルで保護をしている、えー、シェルターから連れてきている子とかもおりますのでよろしければ見ていただければと思いますまたいろいろなところで譲渡会させていただこうかと思いますフェイスブックとかまたチェックをしていただいてあの皆さんにあお会いできればなと思いますのでよろしくお願いいたします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 浦上犬猫病院は猫ワンを応援しています松山市三浜地区にある富士松江店で行われたボランティア団体合同の犬猫城都会お店の中には掲示板も作ってもらっています。 ドライフネットワークの仲間です、えー、と主に保健所に収容された子の、えー、犬だったら里親探しとか元の飼い主探しをしていますこの子に関してはあのすぐに里親探しをしている県外なんかに里屋さんが見つかった場合は県外搬送なんかをしたりとか、えー、いろいろやってるんですけど最近はちょっと今回みたいに譲渡会もこれからちょこちょこやっていきたいなとは思ってます今回富士の方かからも声かけてていいただいて えー、啓発する場っていうのがなかなかなかったのでこれからどんどん贈答、えー、会もまあやっていくんですけど啓発特に力入れたいなとは思ってます犬なんかでしたら、えー、逃げてしまったりとかいなくなった時にどういうふうにするかとかですね、えー、収容されてしまったら犬も帰るにも帰らない子がたくさんおるので。 しっかりとその辺探してもらうとかいなくなったらすぐに燃える、ー、の警察とか保健所センターなどに問い合わせをしてもらって早く、えー、連れて帰ってもらえるようにしてもらったらいいですね。猫は寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 今日は、大和動物病院の大和洋介先生に、ぶっちゃけトークで質問に答えていただいております。戸部町のココアさん、正直先生、<笑>苦手な飼い主さんはいますかこれい い,、はい、これいい質問ですよね、ココアさんね。あの苦手というよりは、まあちょっと遠慮してほしいことなんですけども、あ, あの今、いろんな情報ってインターネットから仕入れることができます。 ただインターネットには正しいことも書いていれば、間違ったことも書いているんですね。そうなんですか。書いてます書いてます。はい、うん。いっぱいあるんですけども、そのどうやってあのみんながそれを認識しているかっていうと、自分の都合のいい情報を正しいものと認識してるんです。これ無意識です。意識してません。はい、無意識で、はい、そういうふうにそれが正しいか間違いかっていうのは分かんないけども。 自分にととってて都合ののいいいものを正しし判断している私です脳みそがはい、はい、それを振りかざす飼い主さんはちょっとえっ、ーま、でも先生ネットにこう書いてありましたよとか言う飼い主さんはちょっと困るなというちょっと困りますねはい、あのー、こちらがいくら言ってもネットに書いていたことを信じてると<笑>もう、あのー、何にもならない進まないんですねそこから先に、ね、あの昔はちょっと前までは、はあうん 近所の犬猫好きのおばちゃんが言ってたんだけどになったんですね、はい、インターネットがあの今ほど普及する前は近所のあの犬に詳しい人が山田さんに聞いたけど山田さんこう言っててましたよ先生それ違ってますやんみたいなその犬に詳しい人より私の方が詳しいですから<笑>プロですかプロですから 15年のプロですからね、うん、それをなぜか飼い主さんは猫に詳しい山田さんのことをなぜか信じる<笑>いやいや勘<笑>弁してくれと、ねはい、獣医さんを信じてくださいそうですということですね、はいはい、今日は大和動物病院の大和陽介先生にぶっちゃけ何でも聞いております質問届いております 松山市のハワイ大好きさんいい質問ですこの方<笑>いい獣医さんの見分け方教えてくださいって獣医さんに聞いちゃっていいんですかねそうですね<笑>いい獣医さんの見分け方<笑>はい、まあ何でも話してくれる人がいいんじゃないでしょうかで何でも、うん、質問してそれに対して何でも答えてくれる人ですよねはいなんでこうなってるかっていうのも説明せずに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 手に負えないものを他の先生に任せない先生は他のまずいですねあじゃあいい獣医ではない例えばこれもうこの子はうちではあの機材的にもあれやからあっちに紹介しますよってことが言えない獣医師がいますはい、はい、あの例えば手術ができない、うん、このがんがあるんだけども手術が取り除く手術ができない、うん じゃあできる先生のところにあの紹介してほしい、うんははいはい、でもそれをしないで、うん、どんどんどんどん悪くなっちゃって、うん、でも手術することができないから悪くなっちゃってっていうそういうふうにあの言い方悪く言えば、えー、自分の病院だけで囲ってしまってその動物飼い主さんを。は それは嫌だあの獣医さんにも得意不得意とかできるできないはあるんですねありますはい、うん、なのであの例えば動物病院に行ってこの獣医師ができないって言ったとするそれは飼い主さんたちにとっていい獣医師なのか、うん、悪い獣医師なのかっていうと、うん、できないって言ってるんだからこれ悪い獣医師じゃないって思うかもしれないですけども、はい、私からしたらその人はいい獣医師です はあ、できないことをちゃんとできないって言えるんだから、それはちゃんと立派な獣医師だと思います。ワンちゃんのこと、わ、猫、ね、ちゃんのことを一番に考えてるってことですよね。そうです。うん、はい。できないことをやっちゃうのはいけません。<笑>はい。わかんないのに、切り開いてみたいなこと困りますもんね。はい。我々の、あの獣医師本人じゃないとわかんないことかもしれなかったですね、はあ。不得意ってあるんじゃないかなとは私も思ってました。あ、うん、あります。実際に得意不得意は。ありますかはい。 あとは自分の好きな分野だとか歯が歯が好きとか皮膚が好きとか好き<笑><スキー笑>こそものの上手なれそうですはい、はい、え先生ちなみに大和先生の好きな分野って何なんですか僕の好きな分野は結構比較的あの皮膚は皮膚病なんかは好きですね皮膚病が好きあの、うん、アレルギ ー, ーアレルギーであの皮膚が悪くなるワンちゃん結構います は,、ええ、はい そういう子たちを、まあ、本当にあの見た目が全然変わっていくので。<笑>のすごいあの、なんて言うんですか、ビフォーアフターがすごいわかりやすいんですよね。良、はい、くなったよっていうのを、うん、はい、そういう、それを見れるんで。結構皮膚病なんかは好きですね。やりがいがあるというか。かやりがいがありますね。もちろん、あの手術も、あの毎日のようにしますし。はい、はい、他も、あの、怠らないようにはしてるんで、はい。 あー意外ですね、まあ、皮, 膚が皮膚が好きですね好き好き は, い、はー面白いと は, はい、はい 市の三浜地区、富士松江店で行われた犬と猫の譲渡会いろんなブースがあるよ就労支援事業所っていうところで、はい、カロカロワークスっていうんですけどもえー、ともううちはあのドリップバッグコーヒーをメインで作ってるんですけど、まあ、ちょっと今日はあの犬猫譲渡会ということで、まあ、こういう食器代。 まあ、の制作させてもらって、まあ、次、もうちょっとあのニス塗ったりとか、色塗ったりとかで、完成度を高めていこうと思うんですけど、まあ、こういうような商品を販売している事業所になりますなんかすごい、手作り感がありますね、よく見るとああそうですね、これ、全部あの1つずつ手作りで、あの障害を持たれた方が、利用者さんとして働いてまして、その方が1つずつこの中身を詰めて、色も塗って、カットして、であの全部、全工程、手作業でしてる事業所になってます。 今回はワンちゃん猫ちゃんと一緒ということで出すものも変えてらっしゃるんです、はい、そうですねこれかすごいですね急遽頑張って作っちゃうんですけど<笑>もうちょっとまあ完成度高めて い, や十分いです<笑>けたらいいなっていうのは思ってますねただいまお家古くなっちゃったね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 びっくりしてます。びっくりしてます。ちょっと、光と希望さん始まって以来の、そうなんですよ。 人見知りなんでちょっと<笑>ょっと光と希望さん、はい、初めて聞くなっていう方のために、はい、どんな活動してるのか教えてくださいあはいえっと私は基本的に愛護センターに収容されて迷子犬収容されて期限が切れてしまった子たちのお迎えに行くことが多いですうーんワンちゃんも猫ちゃんもですか えー、と愛護センターからは犬のみです猫は個人の方からの相談とか、あのー、飼い主さんが亡くなられましたとかいうご相談に乗ったりとか、はい、どうしても時は私のほうで引き取ってますはい、はいあのー、凶暴なワンちゃんとかもいて大変なんじゃないですか、はい、そうなんですよもう生傷が絶えないんですけど<笑>まあでも、まあね、心通い合わせればなんとかなると信じてはい。<笑> はい、本人たちも噛んでしまった後に、すごく申し訳なさそうな顔はしてるので、<笑>ちょっと時間をかけて、はいはい、ちょ日連れてきたワンちゃん、猫ちゃんは、このワンちゃんはえっ、ー、と、この子は、えーと、ももこちゃんです。 猟犬元猟犬で飼い主さんが亡くなられたので、私の方で引き取りました。どんな性格ですか？猟犬って言うとちょっとね。ちょっと激しそうなイメージあるんですけど。はい ものすっごくおとなしい。ためました。ものすごくおとなしくて無駄吠えもないし、あのー、部屋の中ではうんち、しっこもしないし、お散歩の時だけ。なんでね、本当に賢いんですけど、まあめちゃくちゃビビリなんで、今お散歩練習中なんですけど、ほほ伏前身です。お散歩。はい。どういった方におすすめですか。<笑>えっと、そうですね。私が思うには、今現在何か買ってらっしゃる おっしゃる方先住犬さんがいるお家で、あで穏やかなその先住犬さんが穏やかな子であればあのその先住犬さんが飼い主さんに甘えるのを見てあこの人大丈夫なんかなってあのもも子も思うんじゃないかなと思ってお散歩も一頭だとなかなか進まないんですけど他の子と一緒に行くと割と軽快に歩くので そ, その面でもやっぱりあの優しい先住犬さんが 色落ちがいいなと思ってます。お手本を見せてくれるワンン。そうです。はい。はすぐ慣れそうですね。そうなんですよ。はい。もうわしゃわしゃ顔なでても全然怒らないし、可愛 い, い子です。こもちゃんおいしいおいしいだよ。ああおいしいおいしいおいしいな。上手に食べる。上手優しく食べれる。うん、あ い, い子だね。 ね、<笑>ああ賢い天才そしてこちらの白いちゃん は, はるくんでしょ、うん、<笑>はるくん、はい、パルプなんですけど、はい、あのちょっと抱っこが苦手であはいあの普段は自分からも寄ってきたりくっついてきたりするんですけどちょっと抱かれることにトラウマがあるみたいでおそ、まあ、らく落ちちゃったのかなっていうちょっと左足に骨折の跡もあったりするのでそうじゃないんかなとは思うんですけど。 ふりをすると、がうがうっと口がきちゃうので、はい、もう時間をかけてこう、春の方から寄ってきてくれるのをゆっくり待ってくださる方、可、は、愛、い、い, いとこもあるんでしょ、あめっちゃ可愛 い, いですよ、本当に、あの横になってると、本当に寄ってきて、ぴったりくっついてあの、一緒に寝るんです、寝るときは必ず、母、えーはい、ち, いい ち, ちゃん、待って、お座り。 お手、おかわり、待ってよし、はい行くねーほらかしこい天才来た<笑>はい天才<笑>そして猫、ね、ちゃんたちは大きめですかおちょっとおデブちゃんなんですけど、あの三、ー、ヶ月ぐらいからうちにいるんですけど、こんなになっちゃいました<笑> あのでも本当にすごく性格のいい2人であ2匹で<笑>えっとめっちゃ甘えん坊ですで黒い方が黒助男の子ですで麦わらの方がわらびー麦わらのわらびなんですけどうもう2匹とも人が見えるとすぐお腹ゴロンと見せてゴロゴロゴロ撫でてっていう感じですごい甘えん坊です、はい、仲良しの兄弟ですきょうだいです 一見お問い合わせがあったら嬉しいなっていう目標ですもうんはあ、ぜひ皆さんいらしてください、はい、あのグッズも手作りされてあそうなんですよ私が作ってるのものもあるんですけどあの松山福祉作業所さんからが作られたものもこちらで販売してますので可愛いい作品ばっかりなのでぜひそれも見に来てください